169,900 点。17万点の壁は破れませんでした。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月13日、230万点の報酬をもらったので、海底探索ガテリア号はこれにて卒業ということになりました。もしかしたら何か報酬もらえるんじゃないかと期待していましたが、本当に何ももらえないみたいでした。 あとは、フレンドランキングでドヤるしかないのですが、そっちも17万4400点を出されてしまい、もう手が届きそうにありません。やはり福引券とかでいいから、何かもらえるならという感じですが、ないみたいなので、次回に期待です。20人での協力プレイというコンテンツはすごく面白かったので、他にもどんどん追加してほしいです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。